はい、といととうことでですね、えー、先ほどは、えー、このドンブラスターそしてこちらのギアトリンガーのね、まあ、おもちゃ紹介をしたんですけれどもいかがでしたでしょうか実はこいつもありますドーンドーンドーンドーン全開王がありますのでちょっとこっちらの全開王ねせっかくなんで紹介していきたいと思いますこれまだ開けてないからこれはね、あのー、ジュランおじちゃんと全イジャーの最終回が 終わったその日にジーロッソ行った時にですね、これはもう自分で買ったものです。で、まず入ってるのはこちらじゃーと武器ですね、武器。武器が入ってまーす。ジュランおじちゃー ん, ゃーん最初ね、口がめちゃめちゃ開いた時に、この子大丈夫かなってもう、口裂けまくってるけど大丈夫かなって思ったけどね。はい、ということでこちらじゃーン。で, ででででーん。そして、じゃーんどーンドン円やらいドン 46番おちょっっと待ってこれさこれにさ46番入れたらさなるのかなだってこのここの状態ではさ45番までのおもちゃじゃない46番を入れたら果たしてなるのか検証していきたいと思いますじゃ緊急ね緊急流動的でごめんねではいきます 鍵番って言ったら、何。ニューヒーローって言った。えってことはさ、この声もとってたってこと。え、すごくない、これ。え、ニューヒーローって言ってる、多分今ね。おお、すごい。これもだから、あれだわ。 構想の時点でどんぶらと全開はもう一緒にあったこれじゃないとこんなことできないもんだってこれもう最初から声を取ってるってことでしょすごっ、はい、まずねもうこのエンヤライドンねのエンヤライドンの方はまずねちょっと待ってねうん、うん、みんなこういうのってさ説明書とか見るこれあんま見ないでしょ言うてうなんとなくさもうこれ見ながらいける感じじゃないはいはい ちょこれこれでしょこれでしょはいスピーッドルっあるダメダメここになんかこうやってスライドしてはめんのかなーってこう思ったんだけど違うわここにガチャって持ってで<音楽>はいはいはいはいあこれあれだわそうだ車輪になってたわこの子 こ, れこういうことだわ車輪だわ車輪そうだわ なってたなってたはいはいはいはい、うん、だけどこんな「どんももたろって書いてあったっけなあの車輪にちょっとそこまだ覚えてないんだよあここはもうこのままさすだけかこうだねこうこういう感じ今今ここまで来てますってかもうこれで終わりこれで終わりじゃないほぼ走行に合わせてマフラーが稼働するらしいよほらああほんとだこういうことね はいはいるるるるるるる。ドンブラレッドがいないから、俺が乗るわ。もうこういうことがあろうかとね、俺持ってきたんですよ、ほらほこういう感じですよ。見てこれ、なんか、かっこいいわ。なんか思い出すわ。ゴーンバーサス真剣を。ねえ、俺が運転して通りが切るみたいなさ。るるるるるるるかっこいいいいね、これ。しかも何がいいって、このギアが下に干渉しないのがいい、これ。 で、干渉したらどんどん削れてさ、最終的にさ、この凸凹丸くなっちゃうじゃんね。だけど干渉しないからいい。ああ、いいわ、これ。かっこいい。はい。まあ、ドーン・モモ太郎が乗ると、こんな感じ。こんな感じだけど、俺が乗ると、もうこんな感じですよ。多分見てもう一回ほら。めっちゃかっこいいじゃん。いいね。た<笑>だ、操縦できてないけどね、このゴーレクは。 次ジュラン。はい、ジュランの方を作っていきたいと思います。横にこれがつくじゃん。じいしょこうじゃん。え逆も。よし、こうじゃん。ということで、できました。ジュランです。じゃーん。はい。ああ、取れた。これだけね、ちょっとね、厄介かな、これ。 こういう感じに後でつけてくださいこれがこういう感じでございますジュラーンはいこれがジュランはいということでじゃあ今からですねこの、えー、前回このジュランと、えー、この、えー、エアライド はい、この2つを今からですねこのドン全開音にしていきたいと思いまーすまずギミックがどう動くのかとかねそういうのもちゃんと見た上であはいはいはいはいまず1個片方はこうだねでこれでえー、っとさっきの足の部分これだなこれがこういうことですね はははいはい、はいだからこれがこ う, こういうことですガチャーンってことですからねだからもう片割れを見つけるんですよ こ, こからと、肩がえっ こ, これこのままこのままなわけないよねこうこうでしょこういやいやだからこの車輪から一回取んなきゃダメなこれ多分取るこれはあこっちかこれは腕で これが腕でこれが足だね こ, これは絶対足だなもうこれ足じゃないと無理だこれこれ足でで、腰で足腰見てよこれ足と腰めっちゃ速くできたよこれ足と腰そしてこれが手いや絶対ここだろうここ以外ないよでこうだろう こうでしょこうでしょで、これくっつけるんだけどーー<笑>いやいまだまだ合心してないのに言っちゃってるよ<笑>まだ合心してないよ俺。 腕がもう1個ないのかあこいつか止まってくれ<笑>まだ完成してないのにめっちゃ言ってる<笑>「前回ー、oh, スーパージュラン」って言っちゃったでこの起き上がらせて で、そこからこれにはめ込んだほうが多分スムーズにいきますねうこうやって こ, この状態だからこの状態ではめ込んでください皆さんこの状態でここにそのままもうガッチャンコでやり方はこの顔のところにこのこっちの顔全ジュランの方の顔をこうやって上からこうやって入れる感じで多分 は, はまれるはずこうやってはいこういう感じ で、あと足ね、見て、ちょっと足が短いぞ、こっち。そう、この足ですよ、この足。で、この足の片方は、これどう出るんだこうか。<笑>なるほど。ごう音騒動と一緒だよ、これ、出方が。ミコ、こういうことですよ、これこういうことだから、足足足りないなと思ったのよ、これ。なんでだろうと思ったら、後ろからこうやって。 引っ張り出す方式これ引っ張り出す方式こういうことですねこういうことこういうことですはいということですねでここからまああと武器をね持たせて武器はこれなんだよねだから、うん、こういうことねはい<笑>でこっちは縦ねえー、っと縦 は, 盾はどう作るの今まあなんとか縦つきましたけど これだって多分1回しか持たない縦ですよこれ。いきますよ。マジ超魔界村の鎧並みにもろいけど行くよ。サーベルスれレートバーンってやったらほらもうこんな感じよ。落ちちゃうよこれ。俺今、ね、どうやったかって言ったら、ここにただ挟み込んでるだけだからこれ。こうやって。くっちゃきんって挟み込んでるだけだからこれ。もう。だからこれやり方がよくわからん。まあいいか。俺別に攻撃しかしてないから縦はいらないわ。<笑>こっち、こういうとこ。はい。うん、これは これこれ何これこれどここれこいつどこよこれも分かんないなまあでもね別にこれなくても戦えるからこれはいらないわだからもうむしろこっちの方が大事これねもう一個武器持たせてほら見てこれ二段攻撃ですよこれ二回切れるってやつですよこれ見てこれで一回こうやって切った後俺は一回受ける受けてうわっと思ったけどまた次ブシュワ ー, あーみたいな二段階ですよこれ二段階切り二段切り これルローニケンシンの二重の極み的なやつよ。わかるドンドッあっ。これなんか何トンとかい言いたいよね、ほんとは。何トンとか言いたいんだけどさ、それの情報がないわう。でも、ロボット的には、まあ比較的コンパクトかなって思いますね。僕たちのロボットとかもうこんなんですからね。めちゃめちゃでかいですから。ちょっといつか、あ、そうだね。じゃあ、あの、ジュランおじちゃん、あの、浅沼さんからもらったロボットと、 俺のロボットと、この、ドン・全開を並べて、ちょっと大きさの比較も今度ちょっとしてみようか。ね。どうせだったら開封動画も見たいだろうし。はい。ということで、できましたドン・全開カオーでございます。 以上、えー、皆さんね見てくれてありがとうございます。まあ、こういったね、おもちゃ紹介動画ちょっと僕初めてなんでね、まあ結構つない部分あったとは思うんだけれども、まあなんかね、僕自身結構いろいろ、なんだろうな、おもちゃ持ってる部分あったりとかするんで、まあこうやって、まあ紹介していけたらなって思うので、まあ、そしてね、みんなのね、大好きなあのヒーローたちとも、ね、コラボどんどんしていけたらというふうに思ってるので、みんながね、コラボしてほしいヒーローをね、ちょっとね、参考までに、えー、ぜひ書いてみてください。ほんとそれこそ最近ね、今年に入ってからいろんな ヒーローロね会会う機会がありますメタルヒーローシリーズもそうですし、まあ、もちろん僕が大好きなね、えー、先輩の10レンジャーとかももちろん育ったりとかするしあとね仮面ライダーのね方からも実は今なんかね DM 頂 い, いたりとかしてておちょっとなんかコラボできたら面白いななんて人も実はいますなので皆さんね是非、えー、コメント欄の方に書いてくださいということで今日は、えー、フラハレスサ TV 長くね、えー、見ていただいてありがとうございました チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いしますまたなバイバーイチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします